皆様こんにちはこのプレゼンテーションでは ST マイクロエレクトロニクスの次世代ドメインゾーン統合化ユニット向けの仮想化技術を搭載した社債32ビットマイコン STELA についてご紹介します統合化向け STELAPG 製品ラインの一つの大きな特徴である リアルタイム仮想化技術についてここではご説明します。ドメイン、ゾーンの統合化ユニットでは複数のアプリケーションを統合実装及び制御処理する要求があります。このような様々なソフトウェア形態や環境構成で用意された複数のアプリケーションソフトウェアをステラ・ PG 製品ラインの リアルタイムハードウェアア仮想化技術にによって、統合実装が可能になります。リアルタイム処理実行はもちろんのことハイパーバイザーのワーストケースのオーバーヘッド遅延予測や各仮想マシンでの独立した OTA ファームウェアアップデートも可能です内蔵した不揮発性総変化メモリはシングルビットでの上書きが可能で ダウンタイムのない非常に効果的な OTA を実現し安全性も確保しますまた相互干渉せずに独立した機能安全要件の実装制御も可能ですステラ PG 製品ラインが対応するハードウェア組み込み仮想化技術 E-Virtualization によって アプリケーションレベルでのリソース配分とシステム分割実装が可能です。リアルタイム処理に優れた c o r t e x R52 Core のマルチクラスタ構造をベースにしたハードウェアのリアルタイム仮想化技術により、相互干渉なく安全に複数バーチャルマシンを統合実装可能です。バーチャルマシンごとに 専用のメモリ領域を割り当てて確保でき、独立分離した A シルレベルを実装可能です。また、低オーバーヘッドのハイパーバイザーを実現しており、バーチャルマシンごとに独立した OTA ファームウェアアップデートも実現可能です。以上で、次世代ドメインゾーン統合化ユニット向け、車載マイコン、 ステラ PG の仮想化技術についての製品紹介を終わります。製品に関するお問い合わせについては、ST 営業所、もしくは正規代理店までお問い合わせください。ご清聴ありがとうございました。